はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、ちょっといつもと違いまして、えっと、ビルの、ね、中から撮影となっております。というのもえ、以前ね、僕の動画の方でも勝負しました、王道屋さんのね、社長、清水さんから呼び出しをくらえました。 <笑>で今回はね、前回やった大食いチャレンジ、僕が勝たせていただいたんですけれども、ちょっとリベンジマッチをしたいということで、このね、ビルに呼ばれたんですよ。で、正直は僕、全然詳細が聞いてない状態なので、これから突撃して、詳細なね、チャレンジの内容、対決の内容をね、聞いていきたいと思います。とりあえずじゃあ、入りましょうか。行<笑>きましょう。悪いでど、数だよね。数ね。 かであいつね。<笑>あつね<笑>これ数はいいんだけど。画面に前前お客さんにいっぱいですとかさこういうやっちゃうさ あ, あのーはい、やったことあるの。ああそうなんですね。あいああこんにちは。本物だ。ラスカル来た。こんにちは。ラスカルとか言っちゃいけない。ラスカル。ごめんごめん。ラスカル。 大丈夫だよ変な人じゃないからルールどうっすかまあ大食い対決ですよね、うん、でまあ前回も含めて麺類だとは思うんですけどできるんですかすぐ麺類 ラ, ラーメンでは普通やりたくないから俺もまあそうでしょうね多分普、う、通、ん、<笑> き, きついですもんねこれこの間奈良コラボしたじゃんあれシ子屋の一ちしてはいはいはいはいあのあの中にあった油そば あ油そばふわっとできるもんなんですかそんな油そばちゃんと準備したから俺あなるほどなるほどはいはいはい準備した あ, ーあとライスライス食べたいっつってたでしょ、はいはい、でライスもちゃんとつけるから対<笑><笑>決で持ってくるもんじゃないですから<笑>どうやってやろうか30分ぐらいずつ30分いける 三十分だったら、多分余裕ですね三十分がちょうどいい分ずつでしさいいっすね、いいっす3人だからで三人で食って、うん、そのトータル対トータル、はい、あなるほどなるほど、じゃあ、配数でそう、三人のトータル対大丈夫ですか、その程度のハンデでいや、俺は大丈夫だと思うけど大丈夫ですか俺、俺も絶対負けたくないからね<笑> ラ, ライスは、ライスは自分たちも食べるかいやいや、もう一緒だよ、みん な, みんなラスカル君が負けたらはい、僕負けたらそらないだよそら洗いだよ、そら洗いだよ全部、全部、全部全部 これ俺も今東京でやってっからさ秋葉原秋葉原でしたから盛り上がりやがやっぱ清水さんの秋葉原と、えー、うちの秋葉原と前原圏、ね、<笑> 4期店の皿洗いで僕ノーギャラですよねロロキー訴えますよ、ね、<笑><笑><笑>本<当に><笑>そんなに重たい罰ゲームいただけ た, かったら<笑><笑><笑>僕からもお三方にあ言っちゃったねきつい罰ゲームしてもらいたいなちゃって。 <笑>せっかくなら多分その三人バラバラで配数わかるじゃないですか、うんうん、だから一番食べなかった人とか食べた人みたいな感じで罰ゲームしない人も作った方が面白いんじゃないですか、うんうん、罰ゲームしなくていい人しなくていい人も中にはそれって普 通, 普通今日呼ばれた自分がハンディもないんじゃないですか<笑><笑><笑><笑><然な><笑> <笑>そうだ、そうだ、呼 ば, いばいいない。わかんないぞ。あえてよかったっす。<笑>じゃあ、それでやろうか。ああ、おいしょ。俺、これさ、負ける気はないけど、負、はい、けたら、秋葉原とんでもないことになるよ、これ。<笑>じゃあ、その話の流れからすると、前回と同じく、一日無料でいいですか。無料、やるよ。え、い、一日。一日だよ。投資ね。ちょっと待っ て, 待って。これ、これ、ハンディあるよな、全然。投資。 投資でででやったんですかそうしかしもあのシに。で<笑><笑><笑>さっっきの時どこ行たんだだだよよん大大丈丈夫夫なあ、でもしゅうさんこれ本当美味しそう。 これだったら自分いけそうですね。でも食ってみないと分かんないかな。<笑>お前、はい、タケ<笑>ごめんいん。ちょっとこれ。うまいから大丈夫だっつの。え ラ, ライス毎回っすか。毎、う、回、ん。毎回。おっす。こう最後混ぜてまで一緒に入れてたら。じゃあ。じゃあおきました。十分です。十、はい、分ですね。はい。まああの僕今日勝つ気まんまなんであのストップウォッチ押すのは任せてください。ぜひ食べていただければ。でも自分せっかくなんで勝ちにくんが。あよれしゃ。<笑> 1 1スタートよし、いただきます早くこれどうやってまずいとかいらな い, い, い<笑>まから早く食べなくて。混ぜて混ぜてね<笑> えうまいしょうーんまたこのしょうもいいですけど大好、うん、もいいですけどチーズ使ってるとこで少ないから、うん、だけどサラダ油おいいんですよあみ見たいな、ね、じゃあこれをこ う,、ね、う大これチーズ使うのね辛口もこれが教いしいと思す、ね<笑><笑><笑> <笑>そういうこと言っちゃ<笑>ううん、うん、美味しいしういや早いよすかっていい や, いやマジで早いいいや、や<笑>まだ<さ><笑>一やばいお願いします、うん。 真面目にややっっって<笑>えってててか結構無料はやばいいよそ、うん、そろそろ帰るよお願いしももえ自分う見て終わった<笑>終わりました。<笑>はや いいから早く食べて る, いい食べてる<笑>お願いだから。<笑>うん、い, い, い, いよ。<笑>これあの絡みは唐辛子系も入ってますけどプラスアルファのブラックペッパーが入っててそこの風味がいいです ね, ねものすごく。唐辛子だけだ と, ちょっと物足らないという全然話聞こえい<笑>俺。えなんでなんでなんで風味なんで風味が足んないんですか。いいかお願いだから食お願い早く。<笑><笑> うん。い, ね、い, い, い, いい、ねはいはい、はい、はいか、<笑>こいううれれれましししやややばな、なっっっぱりりのててき無料つ俺んんん万万らこオオンンザザラライイス、オンザライス系マジ ちょっとお帰りまたお願いしますかいれなみにこの油そばってそのお店出しやと別なんですか 大さんそうんね、いややてゃううな、ね、え、に<咳>のうおい、いいいどししししたたた言われれれじんんそ対してコメント厳しいな失礼だろな<笑><いや><笑>お、ね、<笑>願<笑>でも美味しい俺も頑張るけど。<笑> 対戦してる僕へのなんですけど、仲間ですよね。もう、もですよね。よねよね思ったより遅いんだよ<笑>ね。まだちょっと無料経験してないから、俺、そういう、そういうとこじゃなくなっちゃった。<笑><笑>一回やってっから、俺。やばいすよ、なんか。ええ。だっと待って、邪魔じゃないと思う。う次から、どんどんみまし、すいまじゃな お願いしますお願いします邪魔覚悟してましたけど、<笑>されるの覚悟したんですけど、いやいやガチすぎて邪魔してこない<笑><笑>いや、マジでプロだなと思って、早いなと思、うん、って。おかえりお願いします。え、これ何倍目四倍 目, 目やばやばこれ勝てない<笑>やばい ななななななんかか変変声声が聞聞ここええるる<笑>い辛いーー、ね、<笑>もうバイゲームバイゲームム<笑>いい<笑><笑>タバスコの前にやってんじゃん<笑> 社長えええ<笑>っあんンやりましししたちよそれ、あの違う別<笑> の, 辛 い, の話美味しいでしょ<笑>勝負だったんでえこっちも間違えた<笑> めめちゃめちゃゃ辛いですよね、ねこれ辛<笑><笑><笑>いでしょ辛っっっってううのででも、まあ、もううう<笑>あでももまま僕正直あの混ぜずに食食ちちゃゃんんたた味全然分かななくなりました、ね、今<笑>ますよ。 これはこれは横位置に切りました。これ早食いで辛いのはやばいですよ。早くお願いだから<笑>。<笑>まあ、そんな、それ食わないと頑張ってもゼロになっちゃいますから、ね、そこ。いやでも辛いの好きなんか美味しいんですけど早食いでじないですかこれ。あ<笑><笑><笑>さっきのその罰ゲームみたいな辛さから それに戻るとめちゃめちゃうまく感じるんですけどね。そうそうそう<笑>めちゃめちゃうまい。これ一人ずつここで負けてる分俺はクリアしるっていえることだろ、うん。そうそう。だって今ラスカル君ん5杯目。5杯えこれはだって ？3 杯目。ラスカル君 も, もゲストかもしれない。俺もゲストだ。いや違う違う違う違う。違うやるゲスト。は、うやらなきゃ か, かかってるから。やーばい。一分。あと一分で食べれる。あと一分。でよしよし行食べる食べる。おい出て出て出て。見てご。 <タッ>フ<笑><笑>いや俺知らないよ、秋葉原おかしいことになっちゃうよ、これ。いやマジですれれれっっっっってここよもうちあ、あ、箸がないああ終終終わわわはごごまましたたた行きか箸箸 早く。もう合計止まってないんだから早く。あたたたたたた。お願いします。ちなみに僕もおかカニをお願いします。はい。えー、まな何杯飲んだっけ？これ俺ままじやるからぐら今五杯終わりました。僕は。それ三杯目の感想ですね。OK <笑>。ありがとうございます。おすおすごい。<タッ>これね、えー、これやってないですか？これ大丈夫ですか？これ。大丈夫なやつですね。本、う、当、ん、ですか？大丈夫なんですね。いい なんかもうあ大丈夫じゃないさんないじゃないですか。 10個以上ここんななとしいいでくださいよ早清水さん おー早い早っえおーが違うすはえ<笑> 早, く早くください。ああ、早くださいる お、さん早 い, 俺早い俺俺さ思ったんだけどさ、さ最初から俺出るシさんがずっと食べてこいんねん。もららっっっっっっちちちゃゃゃたたた方がいいやん<笑><笑>でちっいいいいいいいのやややててててうよよ出てきてるか<笑>人と、話してるか<笑> い, るんイが長 い, ね、いやでも、たぶんいいいいいいやー今日急がなくても勝てますね。<笑> でも、これ、あんまお腹いっぱいなんで、ちょっと歩いてきたほうがいいやつですね。<笑>ね、ちょっと運動をして、ね、も体をいきなね、早く食えよ、お前。<笑><笑>いいから食えよ。<笑><笑>じゃ、すみません、じゃ、月の会、来月二でいきます。おーおー、すごい。さすが、次の会ね。はい。はい、<笑><笑>ライス二杯入りまーす。はい。 い や, いや ー, ん、えー、まだまだまだまだ時間あるからこれは食べきまるこれ、これ行っちゃった方がいいですねしーさん、これは食べきましょうよこれは行きましょうよ一口が聞こえわ<笑><笑>かる、でもわかる、そう。わかる、マジででも、食べてないことになりますよ、この一杯しーさん、これお願いします気合でこれ食べなかったら、だって今までのあの後ろでモクモクしててもいいんであの口に入れてもらえる。れちゃい もも、ま、もうもうううう、うう一杯いいいいいままななよよよよよよよよよし、しししししししししフララインング交代じじゃゃでですか俺よしよしよしよし俺ががきききょょょは言うとと結構ーーメン食っってきたんんチムえ、画面ちうん うん、うん、運 い, いらない、もう行こう、うん、そのままに集中して、うん、えおうち、いいから、いいから、真面目に、フィッシュ、しょッシュ、フィッシュ、フフィッシュ、フィッシュ、フィッシュ、フィッシュ、ありがとう、ありがとう、<笑><笑>皆さん、僕、えっと一回り以上下ですから、うん、<笑>ね、ライス2杯、になってる、向こう見たら さ<笑><笑>、ね、っきのさっき、はい、<笑>の清水さんのスタイルでいかないといけないこ れ, だこれ曲がるでいけないの。 普口の中の水分持ってないのかな、なんだこれ。結構きついようん<笑> えないいち<笑>ちょっっといいせめてて邪魔こっちやねね食べでかすませんいいもう大食い勝負じゃなくてあの罰ゲームのなしにたどりきあいになってるじゃないですか。ご<笑><笑>ご飯飯、ね、もうご飯いいんだよ<笑><笑>買ってくるんだだま<笑> そ<笑>りお前多くしただろお前ご飯多いよこれ<笑>終わっちゃうよもうすぐ12年えぇ、ー、でもずっと今辻田さんの見てあの谷子さん笑ってますけど、うん、このまんまと罰ゲーム確定ですからね www <笑><笑>、えー、5秒え3 3 3はい終わりーはい、うん、お疲れ様でした を考えるちもったいないんでこれだけ食べさせていただいくださ い, ください はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。きつい元気ないですねす。元気がある。信じるんですよ。逆にいやーに俺すごい勝てると思ったんだけどな。今回あのお三方はせっかく頑張っていただいたと思うんですけど、今回は僕の勝ちですか？やらねえよ。<笑>あれ待って。清水さんは4杯でしょ？うん、俺 が2プラスから、まあ、結果2ってこいまです、ね、<笑>俺は3枚2だろ2いけるだと最後10杯のとこが<笑>そうだな確かにでもですよああ、まあ、僕は言うのもあれなんですけど、うん、清水さん企画の大食いチャレンジなのに抜けちゃってただよねだよね<笑>だよね<笑>そうなんですよ 俺, <笑>俺ダメだよね言い足相手が確かに俺関係ねえからみたいなのいいのかなって思うんですよだ か, だから俺と交換したらいいんじゃない清水だ俺だろ<笑><笑>いやいやいや<笑> 全員やったらいいんじゃないですかまたまた<笑><笑>皆さん無料にしていただいて<笑>まあ、まあ、じゃあ俺言い出しすっぺらからなじゃあ責任取るよ<笑>あっですかうますがさす が, さすが<笑>えじゃあ3店舗が月、まあ、日か同日か分かんないですけどあとでちょっと合ああ言葉決めなくちゃいけないから何<笑> もう使えるやつにしてくださいね<笑><笑>ぜひあの詳しくはじゃああの日程とかはまた改めてご相談というところで結局、うん、今回の対決というか、ま、動画は皆さんのチャンネルで公開するので、うん、無料にする際の合言葉は全部の動画別々に撮って。 繋げた言葉にしませんか。なるほど、はい。一文字ずつ。せっかくなら、あの皆さん見て、見ていただきたいのでどうなるほどどう。なるほど。それ大丈夫ですか。大丈夫です。今回の罰ゲームである、無料の、うん、販売の際の。日程や、合言葉については、各チャンネル動画、最後でね、はい、発表させていただきますので。はい。ぜひね、あの、僕や、清水さんの動画だけでなく、もう、ぜいのね、動画、見てください。はい。はい、じゃ今回はコメントは結構なので。<笑>ご視聴ありがとうございました。<笑>ありがとうございました。ありがとうございました。 お疲れれ様でした無料の詳細の方をお聞きしたいなと思います、はい、今回のです、ね、罰ゲームの無料開催日ですね10月10日前原謙さん10月の17日これがい田さんの秋葉原店さんですねで10月の24日に大戸屋さんの秋葉原店で開催をさせていただきますこちらの無料の販売の際に必要になってくる合言葉1つ目が「ば」